皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうかきんなでございます。今日はですね、タンクトップというこのスタイルでですね、ちょっとですね、えー、ライブの方をですね、配信してみたいと思います。私のライブは今、こんな体型でございます。ちょっと肉でね、脂肪が。 脂肪がまあこれぐらいはついてるんですよね、普通は。ですが、まあ、日頃ですね、体を動かしているので、ちょっとまあ、ぽちょりんとね、ぽちょぽちょしちゃいますけれどもですね、こう、こことかですね、ちょっと、ちょっとまだ閉まってないのかなっていう感じでございます。 でなるべくですね食べるようにはしています、はい。今日の朝ですね、電車の中でですね、あのー、すごく体型が太っている方で、女性の方なんですけれども、あのー、い, いまして、ちょっと声をかけてみようかなということで、すいません、ちょっとお聞きしてもよろしいでしょうかって言って、はいって言ってくれたんですよ。 あの1日何食食べてるんでしょうかって言いましたところ3食ですって言ってくれたんですよあそうなんですね思ってですねいやー5食ぐらいは食ってんだろう みたいな感じで、まあ、他でもですね、あのー、食べていると、えー、いうふうにですね、まあ、感じをしましたね。まあ、本当のこと 言, う言ってくれてるのかどうなのかわかりませんけれども、ちょっとね、もうちょっとね、聞いてみたかったなっていうね、感じがしましたけれども、あんまりね、こう電車の中でも他の方も結構乗ってましたし、朝なので、 あのえー、ちょっとあんまりね、ほれほれ聞かれて、なんかこう、なんですかっていうふうにあ感じになったと、僕、まずいと思って、それしか聞かなかったんですよね。で、私はちなみに、えー、2食です。1日2食。えー、少なくて1食。もう、食べれないときはもうゼロ。っていう、その、あれですね。 日常ですね送ってきましたね。本当食べれないときはね食べれないです。丸一日仕事でですねはい。もう一口が二口食べれればいい方だなっていうその仕事をですねしてきたのでそれでもね食べれたときはがっつり食べてたんでもうそのお弁当でも2食2つか2パック買ったりとか あのそれプラスそのヨーグルトとかですねちょっとしたそのデザートですよねあのちょっとやっぱパンケーキ美味しそうなパンケーキとかですねあのうーそういう食事そのなん て, なん て, なんてバラバラなあー食事をですねしていましたはいなのでちょっとねこの保たれてましたねこの そ, のそんなアンバランスな食生活をしてたにもかかわらずそのににんに筋肉がね肉がねちょっと太ってきた太ってええー、ができたっていうことで私 太, い、ね、太りたいなと思ってたんで1年前かな1年前か2年前ぐらいからからあのー、ちょっと太りたいなもうあのー え、恥とかもね、だからもう関係ねえや、この年だし、みたいな感じで思ってて、爆食いしてましたね。それでもなんか足んない。足んないですよね、この体型ですと。まあ足りないってね、胸がね、ちょっと2倍欲しいなって。2倍欲しいなってね。